はい、えっ、ー、と、こんにちは。こちらは筑波大学のアランヤ・クラウスです。で、えっ、ー、と、ここは、プログラミングチャレンジっていう科目。えっ、ー、と、第1週目の、えっ、ー、と、イントラクションビデオです。よろしくお願いします。今日は、えっ、ー、と、ま, あ、まず、その授業の紹介をしたいと思います。 まあ、あこの授業が他の今まで皆さんが、えっ、ー、と、通った授業と違って、まあ、ちょっと変わった授業ですね。あの、演習と授業の間にある科目です。今日のビデオはこの6点について、えっ、ー、と、説明します。まあ、授業の際の概要と、えっ、ー、と、プログラミングチャレンジって何ですかって簡単に説明して、で、その説明、 の理解を、えっ、ー、と、含めるために、あとその簡単な例を、あの、やりましょう。その後は、この授業の計画と、で、あとは、なんかその、まあ、教員の紹介としたいと思います。じゃあ、この授業って、どんな授業ですかまあ、基本的に、あの、あとメインアイディアが、 あと、まあ、皆さんもいくつか、今までいくつかのアオゴリズムとかデータ構図とか勉強した方があると思いますが、えっ、ー、と、この授業の違うところが、勉強するだけではなく、えっ、ー、と、このアオゴリズム、データ構図を、えっ、ー、と、まあ、練習する。たくさんのプログラムを書いて、今まで勉強したアオゴリズムを実際に、あの、試してみて、えっ、ー、と、まあ、そのアオゴリズムの理論と実際に使ってみるとどこが違うとか。 どこが難しいとか、まああと。プログラムを実装するときにいろいろ な, なんか困っているポイントが出てくると思いますので、これはプラクティスですね。この授業の主なところです。でそのプラクティスを、えー、とできるために、このプログラミングチャレンジを使います。プログラミングチャレンジっていうか、まあとで説明しますが、簡単に言うと、 あの、プログラムを組んで、で、そのプログラムで簡単なパズルを解く。ですね。あと、そのパズルを解くために、まあ、そのパズルの文章を読んで、あ、この問題を解くために、このアルゴリズムが必要。この問題を解くために、このデータ構造が必要。ですね。ですので、まあ、アルゴリズムとデータ構造を選んで、で、選ぶだけじゃなくて、まあ、実装して、 で実装した後にまにプログラムを実際に実行してあのそのパズルを解けるかどうかを試してみるですねはいまあなんでこの授業が重要なのかというとあのまあ普通のアオグリスムの授業とか普通のデータ構造の授業だとまあ相当アオグリスムを実装してくださいとかもよくあるんですなんか 幅より探索のグラフ探索を実装してください。で、それを見ると、まあ、データは一つだけのデータで、固定、あと固定のデータですね。えー、っと、まあ、それとちょっと違って、実際にその幅広く探索じゃなくて、あの、このマッチの、えっと、A、なんかその A 点から B 点まで行くと、その A 点と B 点いくつか違うところがあって、そのマッチのデータの読み込みとか、 そしてデータのデータ構造の入ることとか、それぞれの細かいところには、その、ただのああたオあとアオゴリスムの授業と違って、その細かいところを実装するのは、まあ難しいことがなりますので、それをなんかこの授業で楽してみて。実際に皆さんが、あと4年生になって、研究を、なんか卒業研究をやる、研究をやるときに、まあ、あの会、会社、社会人になって会社に行って実際にプログラムを組むときに、その、 ただアオグリスムだけを組むじゃなくて、何かの問題を解くためにアオグリスムを組むことがありますので、そのためにこの授業がいい練習になるんではないかと思います。で、えっ、ー、と、主にこの授業で、えっ、ー、と、見るところが、まあ、データ構造。つまり、あの、問題のデータを読むために、そのデータはどの形でプログラムの中に保存するのかを考えないといけないですね。 あと、特別なケース。ここが、あとよくこの十画で あ, とあるんですけど、あの問題を読んで、なんかそれぞれの問題にサンプルのデータセットがあるんですが、そのサンプルのデータセットに入ってないケースもあります。ですね。それはまあワーストケース、最悪の場合、最悪のケースですね。その最悪のケースをちゃんと予想して、なんかそれを見込んで、 その最悪のケースでも、えー、と扱えるプログラムを組むのは、まあ、この授業のもう一つのチャレンジです。あと、その大型のインプット。まあ、アオゴリス ム, ムの授業でよく見るのは、まあ、このアオゴリスムが OFN とか OFN2 乗とか OFN3 乗とか、まあ、そのアオゴリスムの複雑な計算コースト、計算量を見るんですが、まあ、この授業はそれは実際に、えー、とやります。 何かというと、あの、プログラムを組むだけじゃなくて、3秒以内、えっと、走ることができるプログラムを組まないといけない。例えばですね。で、その3秒以内、そのデータのサイズを見て、そのデータのサイこのデータのサイズとこのアゴリスムで3秒以内走れるかどうか。それも考えないといけない。ですので、まあ、その、ね、なんか大量のデータに対して、どのアゴリスムがこの時間以内で走るのか。 それも、この授業のあと練習したいところです。まあ、最後はデバッグですね。あの、まあ、最悪の場合ですと、なんかその最悪の場合どうやって見つかるのか。あの、問題、あとアウゴリスムの中に問題があるときにその問題をどういうふうにデバッグするのか。それも、なんかこちらで、あの、この授業で何回何回いくつかの問題を解きながら、その問題をバーグ発生するときに、まあ自分でデバッグして、デバッグ方法をいくつかを身につけてほしいと。 で、<笑>この授業の 特, 定特徴なんですけどあの、まあ、たくさんのプログラミング課題があります。うん、毎週、プログラミング課題 8, 8回があって、まあ、皆さんもそれを書いて、でえー、とそのプ ロ, グラムプログラミング課題を評価するのは、あまあ、もちろん教員も見るんですけど、 主な評価がそのアウトメイテルジャージ、自動ジャージということですね。自 動, 自動ジャージって何ですかというと、まあ、あのウェブサイトですね。そのウェブサイトで、まあ、あなたが書いたコードを、なんかそのウェブサイトに送くて、そのウェブサイトがそのジャージをそのコードをコンパイルして、実行して、であの、そのプログラムの出力とジャージが 期待している出力を比較する。同じであれば、じゃあ、このプログラムが OK です。まあ、間違ければ、まあ、このプログラムが間違っている。それは自動的に行いますので、まあ、あなたはプログラミングを書きながら、デバッグしながら、あの、テストすることができます。まあ、あの、実はこれは結構あります。なんか、日本で結構有名なのは、アットコーダーと、あの、i s オンラインジャッジ。あと、海外で有名なのは、なんか、 トップコーダー、あと UVA オンラインジャージ。まあ、その名前を聞いたことある人もいると思いますので、まあ、そのアットコーダーとかまあ UVA とかの問題を活用しながら、あの、アオグリスムの実装を勉強しましょう。ですね。まあ、さっき言ったとおりに、えっ、ー、と、自動ジャージでコードは何回何回も提出することができます。ですが、えっと、その、 オクターデータに対して、なんかそのデバッグ情報がないんですよね。あの、プログラムが合ってるかどうかだけの返事が来ます。ですので、そのデバッグをすべきなのは、まあ、あなたです。ですね。あの私たちはこの授業の中で、いくつかのあとデバッグ方法についてを、まあ、話, す話す予定ですが、えっと、 ジャージはなんかそれに対してこのプログラムを間違ってる、それともこのプログラムは合ってるだけ の, の返事しか来ないですね。まあ、あと、この一つの、えっと、アウトメイテッドジャージの使うところの利点なんですが、あのこのコースの成績が自動的にすぐ出ます。ですのでなんかまあこう、あのこの成績というサイトがあって、まあ、あとモニター っていうサイトがあって、そのサイトで見ると、まあ、自分はどれぐらいこのコースがコンプリートしたのか、自分が管理できて、で、自分でなんかそのコントロール、エフォートのコントロールができますので、そのままあ、とても便利なところですあの。簡単に言うと、毎週、まあ、それぞれ、まあ、毎週で8回、あ 8, 8つの、えっと、プログラミング課題になります。で、このコースを、あの、 なんで、<笑>合格、するために、まあ、C で、あの、評価 C で合格するためには、毎週、えっと、2課題を完成しなければなりません。ですね。まあ、その8課題の中で、まあ、簡単なところもありますし、中級のところもありますし、それで上級の課題も入ってますので、その中で自分の、えっと、知識に合わせる課題を選んで、それをやって、 で、まあ、毎週2つぐらいやれば、あとまあ、死になって、毎週すべてをやれば、まあ、必ずいいプラスになることっていう感じのコースとなります。では、えっと、この授業の、まあ、っと、立習助金というより、なんか、あの、その従、この授業の学生に何を、私は何を期待しているのかをちょっと説明します。 まず、とこの授業は前も言いましたんですけど、この授業はプログラミング課題が多いですので、えー、とこの授業をとっている方は、まあ、基本的に C++ または Java のプログラミングを、えー、と理解することです。で、えー、とその授業の終了条件として、毎週2から4の、えー、とプログラミング課題を完成する、コンプリートすること あと、まあ、アトコードとかに慣れてる方には、えー、とこの授業のプログラミング課題が、まあ、アトコードの大体300から500点の難しさの課題となります。まあ、あの、簡単で200点ぐらいもあるんですけど、まあ、これぐらいの難しさの課題ですね。あの過去、まあ、昨年とか、まあ、前の何回もこの課題をやって、えー、とこの授業をやってるんですが、 えっ、ー、と、他の学生が、まあ、大体週4時間ぐらい、ここなんか、この授業の宿題に時間をかけてますので、まあ、皆さん、他の授業の、えっ、ー、と、まあ、あと負担を考えて、この課題を受 け, あと受けるかどうかを、えっと、決めてください。あ特に、えっと、1週間目とか2週間目の課題は、割と簡単で、あ, とさまあどんどん難しくなっていきます。 ですので、まあ、あの、この4時間の中で、まあ、プログラミングのデバッグの時間とか、コードの改良とかの時間とかも含んでいます。あと、この授業が、えっ、ー、と、期末試験はないんですよね。あの、この授業の成績は課題だけで決めます。ですので、まあ、あの、皆さんができるだけ早めに課題をコンプリートすると、あの、期末試験の 時期はみんな忙しいと思いますので、まあ、これはもう課題を全部コンプリートしたら、まあ、期末試験は、なんか期末試験がある授業だけであと出張することがもうできます。はいまあ、では<咳>あの、プログラミングチャレンジで初めて聞いてる人が多いと思いますので、それについてもう少し細かく説明しましょう。じゃあ、プログラミングチャレンジって何ですかプログラミングチャレンジとは、 えっ、ー、と、まあ、ある課題でそのか、その、その、問題を解くために、プログラムを書く。このプログラムを書いて、この問題の答えが出ます、まあ。一つの考え方は、プログラミングパズルっていう考え方です。例えばあの、簡単な例を考えると。なんかその、踊り、社交ダンスの授業を、えっ、ー、と、時間調整をやってます。で、友達から、 その、できる時間とできない時間を集めます。例えば、えっ、ー、と、ある友達は、金曜日の2時から4時までしか、あの、授業はできないで。で、それはデータの形ですね。なんか、友達はみんな、メールで、その、できる時間が多くて、で、あなたはそのすべての友達のメールで、まか、並べて、このできる時間を並べます。友達 A が金曜日4時から6時まで。友達 B が木曜日朝9時から10時まで。 で、そのデータを持って、あとその従業の予約を、あ の, の, の提案を作ります。ですね。だけど、条件としてできるだけあの友達が多いところいくつかを作って、すべての友達に、えー、と時間の時間を決める。それであのもう一つの条件が、まあ、社交ダンスですので、ペアを組むことも必要ですね。例えば、4つの友達で、 一つの時間が一人、もう一つの時間が三人。これはまあ、あのペアを組んでないから、その時間はダメです。ですので、まあ、そういうふうな、あの友達のできる時間から、その予約の時間にを計算するプログラムを書く必要があります。まあ、そういうふうな、こういうふうな問題、こういうふうな問題がよく、なんかそのプログラミングチャレンジのらしい。です。ほとんどのプログラミングチャレンジが、まあ、何かの こういうふうなストーリーがついてます。ですね。あともう一つの特徴が、えっ、ー、と、最大のラーニングタイム。つまり、このプログラムがあの3秒以内、1秒以内で事故しないといけない。ですので、データが多い場合ですと、プログラムが正しいプログラムを書くは、えっ、ー、と、足りなくて、正しくて、えっ、ー、と、時間も、時間内に事故できるプログラムを書く必要です。そのために、孤立のいいアゴリスムを えっ、ー、と、選んで実装することが必要です。あと、まあ、たまに、えっ、ー、と、そのトリッキーなインプットがあります。ですね。それは、ま、次の例でわかると思います。あと、えっ、ー、と、まあ、これは重要なところなんですけど、えっ、ー、と、プログラミングチャレンジのプログラムは、ほとんどは短いんですよね。なんか考えるのは、正しいアグリスムを見つかるために、えー見つかる、見つかるには時間がかかりますけど、正しいアグリスムを見つければ、 正しいデータ構造を見つかれば、実際にプログラムを組むときに200行以内で済むことが多いです。どこがプログラミングチャレンジが現れるんですね。あの最初は、えー、とまあそういうふうな情報科学の大学とか従業とかの間の競技プログラミング とししてが始めましたです、ねあの。1980年代でアメリカで結構大学の間にど の, がどの大学がプログラミングどの大学の学生のがプログラミングが強いなのかを知るためにそのプログラミングチャレンジを作り始めました、まあ、一番じゅあと有名なのは、まあ、この ICPC、えー、International Collegiate Programming Challenge 国際大学競技プログラミング大会っていうアイディアです あとは、ま、最近 IOI、JOI、あの、情報科学オリンピックですね。これも、ま、その時代で始めたプログラミングチャレンジです。でも、なんか2000年、ま、2000年、2000年ぐらいで、えっ、ー、と、インターネットが広が、広がった次第、えっ、ー、と、ま、たくさんの人は、ま、このプログラミングチャレンジで、その大学の競争、あと競技だけじゃなくて、えっ、ー、と、自分の勉強のためにも使い始めましたですね。 あのそのオンラインベースのオートメイテッドジャージがどんどんどんどん増やして、みんなはそのウェブサイトを使って自分のプログラミングスキルをなんかあの改良するために使っています。まあ、それはあのまあ結構有名なサイトの中ではまあトップコーダーとかハカハンクとかアットコーダーとかま あ, あります。 で、最近、今、まあ、この最近ってもう10年前のことなんですけど、えっ、ー、と、いくつかの、えっ、ー、と、IT の企業が、そのプログラミング、えっ と, と、面接の中にプログラミングチャレンジを使っている企業が増えてきました。まあ、特に有名なのは Google とか Facebook。 ですよねなんか YouTube で探すとなんかその Google の面接のプログラミングチャレンジの解説のビデオがいくつかあると思いますの で, でも Google、Facebook だけではなく最近あのまあ国内の会社も小さいな会社でもそうい う, ふうなあのプログラミングチャレンジで、えー、とその会社に試職、えー、したい人のプログラミング能力を測っています。 ですね、特になんかその面接のためのプログラミングチャレンジを作る会社も最近あのが始めて始めたっていうことがしていて、まあ、面白いなと思いましたですのでとプログラミングチャレンジが、まあ、いくつかのところが出ますのできっとあの皆さんもプログラミングチャレンジをつ使いながら自分のプログラミング能力を上げてあげてほしいですね、はい、じゃあえっと具体的な プログラミングチャレンジの例を見ましょう。これは、えっと、3n プラス1問題です。この 3n プラス1問題は、なんかこの科目の一番最初のプログラミングチャレンジですので、まあ、これはこの科目の、えっと、プログラミング課題の一番、それを見ましょう。えっと、この、右で、んと。 この右で見るところが、えっ、ー、と、実際にオンラインのジャージのウェブサイトで出るテクストです。まあ、見てる通りに、ここがいくつかのセクションがあって、なんかその話で、インプットのセクションとアウトプットのセクションと、とそれでサンプル、例のインプットと例のアウトプットです。で、えっ、ー、と、まあ、この問題の解き方を見ましょう。 まず、えー、っとこのなんか問題の説明を読んで、大体あっと、この左のテキストに、左の文にま、えー、とまっています、まあ。この問題の目的が、えー、っとこのアオゴリスム、1234のこのアオゴリスムの中に、えーっと、一番長く走るインプットを計算することです。例えば、1から10まで。まずこのアオゴリスムを見てみましょう。 あの、このオーグリスムが1、if n イクアル1、でストップ。2が、if n が奇数で、n がイクアル n かける3プラス1。3、n が奇数ではなければ、n はイクアル n 割り2。4、えっと、1に戻る。例えば、えっと、このオーグリスムが1から4を走りましょう。1は n が1ですので、ストップ。ですね。2は n が 偶数ですので、2イクワル2割2ですので、1に戻って、で、1はストップになります。3。3は奇数ですので、n イクワル 3n プラス1ですので、3から10に行きます。次は10が偶数ですので、n イクワル n 割2。10から5になります。5は奇数になりますので、3n プラス1ですので、16になります。16が8になって、8が4になって、 4が2になって、2が1になって、1で終わり。で、4が4、2、1で終わり。で、1から4まで走ると、どれが長いんですね。n が1の場合だと、サイクルのサイズが1。n が2の場合だと、サイクルのサイズが2。3が n が3の場合だと、サイクルのサイズが1、2、3、4、5、6、7、8。 で、サイクえっと、n が4の場合だと、サイクルのサイズが3。ですので、1から4で、このアオグリスムを走るのと、えっと、一番長いサイクルが、まあ、マックシムサイクルレンスが8です。ですので、なんか、i から j の間に、サイクルレンスが一番長いことを計算してください。っていう問題。 あまりこれは難しくなさそうですよね。じゃあ、このプログラムの例を見ましょう。これは、まあ、C++ のあとプログラムの例で、まあ、インクルードとかをちょっと抜けてコードだけの部分を 見, 見ましょう。見る通りに、まあ、これは、とまずと、min と max なこれはコ手で書きましたんですけど、実際にプログラミングチャレンジを解くときに、これはあのスタンダードインプットから読みます。それは後で見ましょうですね。 で、マックスのサイクル。最初はマックスのサイクルはゼロですね。じゃあミンからマックスの間にループして、で、そのループの中でサイクルのサイズを計算します。ですね。n が1はなけ、サイクルは最初は1で、n が1ではなければ、まあ、偶数と奇数のシミュレーションをして、サイクルを足します。1になったらこの y をから出して、で、 このサイクルデンスが今までのマックスサイクルより大きければ、マックスサイクルをアップデートします。最後に、えっと、i と j を出力して、で、マックスのサイズの出力も書きます。まあ、似てる通りに、あとプログラミングチャレンジを取るには、まあ、これは、20行以内のプログラムが書けました。ただし、えの、この、<咳> このプログラムには問題があります。これは何の問題かというと、まず、プログラムの説明を見ると、このサンプルインプットとサンプルアウトプットを見ましょう。サンプルインプットとサンプルアウトプットが、あの、インプットとアウトプットがいくつかのケースが入ることができます。で、例えば、1から4じゃなくて、1から10のインプットの場合。 1から10のインプットの場合が前も1、1、エンド、2、2、1、エンド、7、7、22、11、34、17、52、26、13、40、20、10とかですね。で、9の場合を見てください。9が9から28、28から14、14から7、で、7から前も7と計算したものと全く同じですよね。 ですので、7で計算してるところと、七で計算してるところと、9の計算の中に入ってます。同じもの2回繰り返してます。これは1から10だけなんですけど、1から10じゃなくて、1から100、1から200、1から300。何回同じことを計算してるを、 ででしょうですね。このプログラムですと、この単純なプログラムですと、同じ計算は何回何回何回も繰り返して、無駄な時間をかかります。これは改良できるのかな改良方法の一つが、えっ、ー、と、Memoization っていうとっていうアイディアです。Memoization とは、 あ と, とても簡単なアイディアです。計算するときに、その計算の結果はメモリに保存します。MIMO が、まあ、英語のメモリですのでそのと、その計算の結果を保存します。で、その計算をもう一度するときに、計算をする前に、まずメモリに保存しているかどうかを確認する。この MIMOIZATION のテクニックが、その複数の仕事を避けるためにとても あと重要なテクニックです。こ の, このコースでは、ミ、ま、モ、あのようないくつか の, あの時間が削減するためにと、いくつかのテクニックを調べます。で、えーと、そのテクニックは実際にプログラミングチャレンジで活用します。まあ、どんなテクニックか見ると、かというと、 この、これはこのコースの、えっと、授業の流れです。今日は1ですね。1はアドホック問題です。まあ、これは、あと、全般的な品質とかですね。だからどの問題でも使える品質の授業です。2はデータ構造についてですね。3が探索問題。4が動的なプログラミング。5と6がグラフ問題。5はグラフのデータ構造で、 6はグラフ探索とフローの問題。7が文字列の問題。8は数学問題。9は喫下問題。で、1が、あの、まあ、一から9がそれぞれ一つずつのテーマで勉強しますが、10がいくつかのテーマを混ぜている問題の扱いします。で、この授業の形ですね。 毎週、えっ、ー、と、まず、あの、その授業の内容の PDF を学ばで公開して、で、その PDF と一緒に、まあ、このようないくつかのビデオを、えっ、ー、と、作ります。このビデオが、まあ、20分から30分、まあ、今もなんか30分ぐらいになってますので、それぞれのテーマに細かく分けていくつかのビデオを作ります。まあ、この授業が、あと、なんていう、その、 ビデオ会議で、なんかオンラインでやるではなく、まあ皆さん自分のペースでビデオを見ながら資料を読んで、プログラムをしながら、みんなマイペースで家で授業ができるようにしています。で、そのプログラミング課題を、あの、まあその onlinejudge.org っていうウェブサイトで、えー、と提出します。あと、まあ最初にも言いましたが、この授業の評価は えっと、期末試験はない。その代わりに、毎週、えっ、ー、と、プログラミング課題があります。まあ、皆さんは毎週、少なくとも、えっと、2課題を、えと、2プログラムを提出しないといけないなんですが、まあ、たくさんプログラムを提出すれば、たくさん提出するほど、えっと、成績が上がります。まあ、この2、この授業の仕組みについては、次のビデオでもう少し細かく説明します。 じゃあ、最後にちょっと、えっ、ー、と、自己紹介ですね。まあ、僕は、えっ、ー、と、アレアイニア・クラウスっていう名前で、えっ、ー、と、2012年からつくばない大学の状況です。国籍はブラジルです。で、えっ、ー、と、研究テーマとしては、まあ、進化計算と人工生命。特になんか、進化計算を使って、どういうふうなあと人工生命を作り出せるのか。 その中では、まああの、ソフトウェアのロボットの作り方とか、あとプログラムの自動生成とか、ゲームの中のコンテンツの自動生成とか、まあ、つまりあの進化で自動生成のいくつかの勉強をしています、まあ。それについてあの皆さんあの、興味がありましたらぜひお話ししましょう。で、ホービー数では、まあ、プログラミング、特に、まあ、ゲームを作るプログラミングと、まあ、あとなんか人工衛星とか、 あのアストロすで、えっ、ー、と、大学のウェブページが下になんかそのリンクが貼ってありますので、まあ、研究についてとか、その他の科目についてとかもっと知りたい人は、ぜひ見てください。では、最後に、えっ、ー、と、少し ICPC についてあと話したいと思います。 授業の最初に、まあ、ICPC が大学と大学の間に、えー、とプロ学生のプログラミング能力を、えー、と測る大会だと言いましたんですけど、実は筑波大学がもう、えー、と2013年から一生懸命 ICPC, ICPC に、えー、と参加しています。ですので、まあ、この授業の中でプログラミングチャレンジをやって、あこれ楽しいとかこれ面白いと思っている人がいれば、ぜひ あの、ICPC の参加も検討してください。えっ、ー、と、毎年、えっと、6万人ぐらい、ま、すいません、5万人ぐらいの学生が、世界中の学生が参加してます。筑波の学生も、なんか、2013年から、えっと、世界大会まで5回ほど選抜されたんですね。こんな感じです。あの、この上に見てる写真が、えっと、2年前の 中国、米人の世界大会でした。あの世界大会では300の大学、すみません、120ぐらいの大学から300人程度の学生が参加しています。で、あの、ICPC に参加している学生は、まあ、正規生、誰でも、なんか情報科学類の学生に限らず、どのあ、なんか、えっと、数学類の学生も参加したこともありますし、 とメディア創生の学生も参加したことありますしですので、えー、と こ, れここに興味がありましたら、まあ、友達3人チームを組んで連絡してくださいスケジュールとしては、まあ、あと例年があと国内大会が、えー、と7月ですで国内大会にいい成績が得られたチームが日本中区大会これはよく10月にあります 日本地区大会が、えっ、ー、と、まあ、今年はちょっとあの流れが違うんですが、日本地区大会で、えっと、いい成績が得られたチームが、えっ、ー、と、アージア地区大会。それは、えっと、12月にやる予定でしたですね。で、えっと、アージア地区大会に選抜されたチームが世界大会。それは、えっと、翌年の4月でよくなります。ただし、 まあ今年はなんかその、えっと、コロナバイルスの関係でこのスケジュールが遅れる可能性がありますがまあそれはもっと練習時間があると考えればっていうことですねまあ興味がある方はぜひ、えっと、聞いてくださいではえっと従業の紹介はここまでですので次のビデオではまあもう少し従業のシステムでまあ、どういうふうに評価を行うとか えー、っと、どういうふうに、あの、課題の提出をどうすればいいのか。もう少し具体的に、その授業の仕込みがお説明します。ぜひ見てください。